さやかですよろしくお願いします2022年明けましたね<笑>今年もまだまだダンサートーク続けていきたいと思いますので是非よろしくお願いいたします今日はもう早速ゲストの方を呼んでいきたいと思いますので<笑>めちゃ笑ってるわ<笑>、はい、本日のゲストダンサーはみーこですどうぞ けれどまあね前になるの10年近く前になるかもしれんけれども<笑>ドリームスカ c o m ーさんのあのダンサーをね、はい、たくさんステージに出してくれるという企画で一緒に踊ったダンサーさんでございます、はいはい、<笑>い私その時さあの東京で一緒だったんだけどな、名古屋で一緒やったんかと思ったけど東 京, 東京で一緒やったよな、はい、でも出身は名古屋であってる名 古, 名古屋 の, <笑>名古屋の<笑>ダンサーのこ と, ことでです 他にもねあの私がこう SNS とか見る限りで知ってるのは<笑>あの渡辺直美ちさんです。あそうですそう<笑>結構ビヨンセのパフォーマンスしますせの時に<笑>結構裏でアシスタントとして結構動いてますよねすす、はい、ねサポートしてるということでえ ど, どんなことをやってるんですか振、はいえっと、付けアシスタントとして入ってて、はいね、ビヨンセのなんかミュージックビデオとか、はい、ライブとかの観コピを全部見てもうその通りに。 の美さんに、本人さんに教える。あ、教えて、はい、直美ちゃん自体に教えも、教えてます。先生してます。<笑>先生してますだってね、あのもう、二音声のパフォーマンス自体が、こう世界的な歌姫のパフォーマンスやから。<笑>難しいと思うよ。難しい。あれをご本人がね、パロでやってるのもすごいことだと思うけどう、ダンサーも結構。結頑張らないとそうう、ね、難しい振り付けを。<笑> ね、<笑>こうやってくれてるということで、はい、いつもエンタメをありがたい。いやこっちょおとませていただいて、いやいやいやいやいや い, や い, や い, やいや そ, そんなね。ちょっとね。面白いでしょ。今一気に興味が湧く<笑>と思うんですけど、<笑>何その仕事みたいな。芸人さんとね。お仕事することもあるんですよですね。芸人さんも踊るよね。bgm <笑>、はい、とか見てもらったら踊ってたり。ああいうのもやっぱダンサーがね。実は裏で振り付けしてたりするんでございます。ということで、はい、今日はそんなみーこちゃんのじゃあ楽あべ<笑><え><笑> 美穂ちゃんのダンサー、ルーツを聞いていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。美穂ちゃんの、えー、ダンスとの出会いをまず聞いてもいい。はい、いですか。いつ頃ともすよってるんやろう。えっ、ー、と、小学二年生の時から始めたんですけど、はい、友達に誘われて。で、そのスタジオが、もう本当徒歩三十秒ぐらいで、めちゃめちゃ近くて<笑>近近近。そう、三十秒でスタジオに行けちゃうっていう何、なんで一。<笑> それで、もう趣味程度で始めました、ね。ええー、小二から始めたの。<笑>ちょうどなんかいいね低学年からなので。そうです。それは自分のから言ったのかな、親御さんが見つけたのかしら。近いんで。そうです。<笑>近いので。<笑>そうです。行きたいってなるのかそう。そうです。初めて習い出したジャンルは何やったの？ヒップホップとジャズですね。一緒に。<笑>ええー。もう先生があの何人か教えてくれますか。あ、そうですよ。もう普通のスタジオでみたいな。 えー、そこで習い始めるもちろん名古屋や、ね、いです<笑>そうか、えー、と中3まででですね。中3まで7年間、7年間はい、そこでもう土台をいろいろ教えてもらって小学生時代からじゃあもう小学校の時は<笑>習い事他にもしてた まあピアノしてました。音<笑>楽が好きな方ですね。ららはい。えー、そうで。ピアノもやってて、でピアノも結構続けたけました、ね。ピアノは小六、小六までやって<笑> で, でもやっぱりそ の, <笑>あの楽譜が覚えれなくて<笑><笑>そう、覚えなくて、少<笑>しやめちゃいました。<笑>でもダンスはダンスは続ける続ける続 け, <笑>続けはい。はい えー、だって中学生になってもこっからさ中学生で、うん、多分こっからの節目でぶつかるのが、うん、高校受験手前中3ぐらいの時にそろそろもうお受験モードに切り替わらないといけないんじゃないダンスはちょっとお休みにしないぞみたいな時期に差し掛かるからそこまでなのかなっていう印象もあるんだけど。はい そこ私そんなに正直あの頭が良くなくて<笑><笑>そ近くの高校で行けるところがなくてその時にたまたまそのバウ栄光ハイスクールっていう。 はい高は校、はい、を見つけてあ、はいはい、ここならいけるんじゃないかとはい、はい<笑><笑>イはいはい、そう私ね私正直知 ら, 知らなかったんですけ<笑>、あのー、ど黒鳥ダンサーやって<笑>東京の結構ダンサーの子たちと触れ合うまで バウなんちゃらバ ウ, バウバウバウバウバウ何<笑>かそういう犬がおいのかワンちゃんの話みたいなよく分かってなくてバウっていうね<笑>あれは専門学校になるのか専門学校からあるはい午前中がその高校の授業をやって、うんうん、で午後にダンスツーレッスンとかスーレッスンとか なんかねもう調べたらすぐ出てくると思うんですけど、うん、なんかそういうこうダンス以外にも多分いろいろあるのかな、はい、専門的なことがいろいろ学べる学科のそういう高校学校があるんですって、はい、私知らなかったんですけどクロードリダンサーの中には結構バウ出身ですとかバウに行ってましたっていう子が多かったんですよね、うんうんうん、それで私も知ってえー、なんか大阪出身なので。 えバウってなんてどんなとこ ろ, だろうっていうお話をね、し<笑>げさんが教えてるそのバリカムさんでね<笑>のね振り付け師のしげさんもあの先生をやられてるっていうことで、はい、そこで私も知った学校の名前なんですよ<笑>どうなんですか私東京のね学校事情が全然わからないんですけども。<笑><笑> っていうのは東京のそのダンス、プロダンサー目指したいっていう子からしたら、どういう存在なんですか、バはいやー、もう、行ってよかったなっていう高校ですね、やっぱりそ、そこでつながりも増えますし、そうダンスを基礎から学べるので、うん、やっぱりつながりない、もうゼロの状態で行った私は、もう本当にラッキーだなって、<笑><笑>そうだよね、地方だったから、地方だったので、はい、なおさらそう。 結構、ね、専門学校とかをねあのやっぱ後輩に向けてというかあの情報発信とかもしていきたいなと思ってるけど、うん、じゃあ東京に来るってなったら、うん、どこの専門学校がいいんですかみたいな質問もたまにねくれるんですよ。はいはい なんかそういう時にこう多分バウだけじゃなかったと思うので、うん、いろんいなろねダンスの学校とかダンススクールも時はいっぱいありますから、うん、の中でこうちょっとバウのまあ卒業生としてこう、うん、おすすめうそうですねちっと聞いたおすすめの、ね、<笑>聞いたこと聞いたこと<笑><笑>方法の人じゃないかと。<笑>ええー、まあでもバウはやっぱりうんそうですねつながりは一番。うん うん、流れはね本当に、はい、バウのうあるのかなって思ったのがその黒鳥の現場でも、はい、チげさんがねあの多分バウの生徒さんなんでしょう、はい、で何人かに声かけて「ごめん次この現場に出てほしいねんけどちょっとなんか時間みたいなのをなんかその場その場で、ね、多分。 ももと昔から何年も関わってきたその先生と生徒さんやから、はい、なんかこうパってその場でも仕事のやり取りをなんかできたりとかうん そ, でそうです、ね、レーヤーのことすぐ先生のも、うん、そういうシゲさんみたいにシゲさんだけじゃなくて<笑>やっぱ教えてらっしゃる方も講師陣調べてくれたら分かるんですけど<笑>バリバリ活躍してるもう振り付けお仕事もいっぱい持ってる先生方がもう勢うろいみたいな感じなでね。ですです多で先生たちも<笑>あこの子にお願いしたいなとかうわたくさんダンサー欲しいなどうしようっていう時 にバウの子の信頼関係はすごいありますね。って、はい、<笑>いうのがだからあいいなと、うんうん、やっぱそこに関わってない人からしたら「あういいな」みたい な, な仕事をやってくれる<笑>そこの関係性をやっぱバウっこじゃないと「まあ、いいのバウっこ」っていうか徒か距離は 頑頑張張れば頑張るほど近くはなりま す, りますそうなんだ、はい、なんかそういうアットホームな感じになっていくっていうのもいいよねそうですねやっぱり刺激し合ってお互いを高め合ってプロダンサーになっていく、うん、高校なのでそうですねええーうん、だからね東京行って何かどこをどういうふうに過ごそうかなとかねこれからもしかしたらあの進路に悩んでてちょっとバウ気になったなっていう子はあのまあ、説明したがないのでどうせタコはい。な、ねはい、<笑><笑>かったら。 するになる子は調べてみてみください、はい、どなん か, か, 分かりますおすすめでございま す, お す, す, めですいでちなみにまあそんなね小学生から中学校、うんまあ、10代の時とかを、はい、こう音楽にダンスに触れ合ってきて、うん、その中でもなんかこうずっとそうやって続けていきたいなっていうきっかけになったこうん、憧れの人とかまあダンサーなのかアーティストなのかわからないけど、うん、好きな人っていたりするもうダンサーのダンサー今はもう振付師なんですけどあこさん。 あこさんも師匠です。はい、オーガそうです、オーガル。はこさんになるんだね、サッカ ー, ー, で ー, ー、ね。でもそうだよね、その渡辺直美ちゃんの。そうです、オープニングで話したなおみちゃんのあの振り付け。 ジャガンージョナンバのビヨンセのパロディを作ってる振り付けはやっぱアコさんになるねそうですねアコさんがもうそうそキャスティングしてもう全体のダンサーの構成とかもつけたりとかしてるのでそ う,、はいえー、そ う, でそうだから結構ああいうかっこいいグルービーなの振り付けとかを女の人なんだけどすごいかっこよく振り付けてくださる方だと思<笑>うの、ん、で、はい、どの出会いは最初んだった体験授業 はいそうですデタデタ中3の時に受けたその体験授業があって、うん、もうこの人だってもうな<笑>ビビッと<笑> ビ, ビビッときてもうそれがきっかけではい、はいはい、うえどういうことを亜子さんからこう学べるなとかかっこいいなっていうのはそばにいてて感じることあた、ね、たくさんありすぎちゃって、うん、まずはやっぱりそのグルーディーなところ、ね、<笑>うなんだろうバ<笑>イブスというか この熱い気持ちはやっぱりもう一番近くにいてあ感じるなぁと思って食らいましたホントにオーバーリオオーバーリオオーバーリオオーバーリオオーバーリオオーバーリオオーバーリオうーバー<笑>のオオーバーリオオオーバーリオオオーバーリオオーバーリオオオーバーリオオオーバーリいオオーバーリオオオーバーリオオオオーバーリオオオオーバーリオオオーバーリオオオオーバーリオオオーバーリバウになるんやね。バウですね。そのあこさん。 で中3でさそれ、はい、名古屋からさ体験を受けて、はいはい、高校はもう進学じゃなくてそのバウ専門的な高校に行きたいですっていうの親御さんに言った時はどうどうだとご両親はうもう即 OK でした<笑>平和的な貢 OK でしたでも結構血が早い<笑>、はい、中には結構反対される方もいるんですけど、うん、私の親はもう本当にありがとうございます<笑> いやマジないい や, い, やいや高校から<笑>私もやっぱり高校はね、うん、普通のやっぱこう、うん、あの地元の高校に行ったんですよ、うんうんうんうん、でもやっぱりそこで当時ね少年チャンプルっていうのが、うんまあ、ここでごめんなさい10個ぐらい年が違うんで、えー、ちょっと世代だったか、え、も、ー、<笑><笑>しれないですけど<笑>チャンプルに出ていろんな高校がね、うんうんうん、そういうコンテストとかって出るじゃん その時になんか高校が専門高校に行ってる子でやっぱダンス科があるみたいな、うん、専門高校に行ってる子が羨ましすぎて「え, ー、え高校でこんな普通の就職系の高校に行ったからこうやって勉強している時間の間あの子たちはダンスやってるんや」みたいなのが羨ましくて羨ましくて、うん、でもそういうことでねそののみんなが高校の 勉強してる間、まあ大学に行く子は大学の勉強をしてる間はずっと踊れ、うん、踊りをメインに。踊りそうです。です<笑><笑><笑>やっぱり、ね、これこの決断はでも、本当に本人の意思と。あと両親の、ね、教育方針がやっぱ一致しないと。うんうん、<笑>やっぱり私、うん、自分の力だけではもうどうにもできない。 そうたくさんの協力があってちゃ<笑>んと生きるお母 さ, おさんお母 さ, おさんおめでとうございますお母さんおとうござ<笑>います母さんお母さんとうございますお母さんお母さんお母さんお母さんおりまん<笑>ということで笑ってるだけおす<笑>でもそれがこう応援できるっていうねん<笑>お母さんお母さんお母さんお母さんお母さんお母さんお母さん 私今子供たちのお受験にちょっと疲れてるから<笑><笑>まあ小学生とあの3歳なのでこの間幼稚園受験が終わってでダメだったんですけど<笑><え><笑>幼稚園受験とあとはあのこれからもしかしたら中学受験長男は中学受験に向けて動き出すかもしれないのでやっぱそこのね多分こう話し合いとかこうぶつかり合いはあるんかなと思うからさ<笑>、うんうんうん、でも私は好きなことをやっ て, てって言ってあげたいんやけどな、うん。うんうん てやんな、えー、<笑>親の方の気持ちはちょっと初めてやから、これから頑張りますと<笑><笑>いうことで、はいえー、本当にご家族のね、サポートがあってということで、うん、本当に感謝してますもう<笑><笑>、ね、本日はここまで、公平の動画を見せ素敵なダンサーさんとたくさん出会う中で、はい、ちょっとここ、ターニングポイントだったかもなとか、はい、この言葉が先輩から言われて刺 さ, さったなみたいな、はい、言葉とかありますか、はい 3 つ, 3つあります。めった次回後編もお楽しみにミコちゃんよろしくね Let's dance a dog!